IP という世界的でオープンな技術の中攻めと守りの両面を生かすことができるかどうかが鍵となります IP を使いこなせるかどうかで放送局の競争力に差が出るはずです放送大容量のネットワークの普及に伴い視聴デバイスやコンテンツの視聴シーンが今以上に増えると予想します放送局の形というのは進化に合わせて柔軟に対応できるようなシステムが求められます 生活スタイルや社会構造の変化に加え、デジタル通信技術の急速な進化は、映像コンテンツの視聴形態を多様化させました放送局の制作現場では、視聴者が求める新たなサービスを提供するため、多岐にわたる柔軟性と効率化が今求められています映像制作における時代の変化と多様化するニーズに応えるためには 放送設備の IP 化 SDI を IP にすることによりより大きな帯域でコンパクトなインフラを持つことができますそして柔軟な制御や運用が可能となります例えばリモートプロダクションやリソースシェアを通じてより設備を集約させ設備投資コストの低減や例えば場所を問わない制作などが可能になります IP 化によるメリットは 高精細、大容量の映像データを素早く処理できることによるリモートプロダクション体制が実現映像制作現場の人数を最小化し、効率の良い運用が可能となります映像制作現場というのは、カラー化や 4K、8K といった高解像度化へ進化してきましたしかしながら、映像制作のワークフローは大きくは変わっていませんでした 多くくの人が集まっててて長時間ををかけて制作をしていくといとうこの映像制作の現場を、IT ・ IP ベースである K-LOS と、ネットワークを活用していただくことで、この現場のプロセスを変えていきたいというのが、大きな開発です放送局で使用するハードウェアの部門を、ソフトウェアベースのプラットフォームに移行することで、環境や場所に制約されない放送局レベルのハイクオリティ映像制作が可能となっています。 一度商品を出したら終わりではなくバージョンアップによって機能が進化していくという機器がケイロスです今後求められるコンテンツの数や種類は大きくく増えていくと考えてていいと考ます求められるコンテンテツの質を落とさずにクラウドなども活用しながら効率的に制作いただけるようなものを目指しました長く放送業界に携わってきたパナソニックは IP 化に対応すべく次世代ライブ映像制作プラットフォームケイロスを開発 高度な演出とオペレーションを効率的に行えることや従来型のスイッチャーと比較しても短い期間で習得できると評価いただいています多くのお客様は今後のバージョンアップでの進化についても期待されていますそんなパナソニックは今通信事業者向けのルーター市場で 77% のシェアを持つシスコと協業そこには一体どんな狙いがあるのでしょうかパナソニックは 放送機器事業につきまして60年以上の歴史があります放送の IP 化推進にあたって今回グローバルトップメーカーのシスコと協業することになりました放送機器のプロとネットワークのプロが組むことでお客様の IP 化をサポートできると考えていますケーロスという IP ネイティブな製品に対する期待が大きいからですシスコ単独ではシステムを作ることができないので開発力営業力があるパナソニックの協力が不可欠であるからと考えます ネットワークの機器開発に取り組むシスコはメディア業界の将来に IP 化が必要不可欠だと言いますしかし今放送業界は時代の締めを迎えています IP と放送の両方に精通している人材が少なく技術者の育成が急務です従来の考えや運用常識にとられない自由な発想にも期待したいです IP 化へ向け放送局が抱える課題はさまざま。しかし時代の変化に対応するためには 避けて通れない道だと言っても過言ではありませんパナソニックが誇る次世代 IT ・ IP プラットフォームケイロスそしてネットワーク関連において世界でも高いシェアを誇るシスコ一体その協業とは大きく三つのアクションアイテムを進めています一つ目はケイロスを中心とする IP 対応機器との相互接続検証二つ目は お客様がシステムとしてテストできるような環境をグローバルに提供していくこと3つ目はマーケティング活動やプロジェクトの共同推進です相互接続性の確認を通じて両者の製品をお客様にいつでも使える状態にしていますシスコのショーケースではデモだけではなく POC や教育、機材のの持ち込み、立ち検など多くの目的でで利用できます今後も多くのシステムを取り入れ、主に放送局の人材育成と、放送システムと IP システムを同時に検証することが可能となっています 5G、ローカル 5G の価値を最大化させ、低遅延で高信頼、そして多数接続など、積極的な活用方法が体感できる、シスコのメディアショーケース。 放送局のデジタルトランスフォーメーションを支援しています放送業界の未来像とは IP に限らず IT 技術を自由に使えるようになってもらいたいです技術は経営であり技術を使いこなせるかどうかで放送局の経営力に差が出る時代になるはずです非常に厳しいビジネス環境の中でシスコとパナソニックの2社と世界の放送局で新しい価値を創造していきたいと考えますまず将来の環境として コンテンツ制作の裾野がますます広がっていくと考えています。IT、IP 技術を活用して質の高いコンテンツを効果的に作るため、ワークフロー改革をシスコとパナソニック、そして全世界の放送局で巻き起こしていきたいと思っています。パナソニックとシスコは放送局そして映像配信の IP 化を推進し、未来の進むべき姿へと導きます。